条例の改正については、市民からの反発や社会で緊張が高まっていますが、林亭月が行政長官は、香港にとって最も利益になることとして撤回の意思はないと語りました。香港特政府の林亭月が行政長官です。私が香港を裏切っているというようなレッテルを貼られて本当に残念です。香港のためにならないことなど絶対にいたしません。 12日政府のオフィスが集まるアドミラルティには抗議活動を続ける人がまだ増えています立法会ビルの前にいるデモ参加者の皆さんには改めてお願いしますどうか暴力には訴えないでいただきたい政府としては暴力を容認することはできませんしまた暴力を容認することは非常に逆の結果を生み出すからです 事態が展開した経緯を見て残念に思うとする一方で、市民とのコミュニケーションが十分ではなかったことを認めました。さまざまなバックグラウンドや職業の若者との対話が十分ではありませんでした。今回のことを教訓として、今後は改善します。 穏やかに合理的に物事を進めることもできるのに、このようなスピードで容疑者引き渡し条例を改正する手続きを進めて、若者だけでなく、一般の市民が香港に対して信頼を寄せ、耳を傾けると思いますか信頼や信用ということに関して言うならば、今から改正に向けた手続きをやめてしまう方が、より悪い結果となるでしょう。そうですよね 史上最も多い市民がデモに参加し社会的緊張が高まっているのを分かりながらなぜ撤回しないのでしょうかもちろんすべての手続きをストップさせることもできます表面上は危機的状況を脱したように見えるでしょうが大きな政治的代償を払うことになります